ゴツゴツとした岩場だ。皆気をつけて、ね。あ、どうも。眠い。ふわりです。えー、今日は。ツチノコが潜むと言われる。古代石にいます。それにしてもいいわだありがとう。<笑>いやね。現地の人の間では。目撃情報がいくつも上がっていると聞いて。この眠いふわり。 はるばる調査に来ましたただ、この遺跡に足を踏み入れたものは戻ってこないという噂もあってあちょ、ちょっと待って<笑><笑><笑> OK、大丈夫だどうやら罠はないだ。ああああああああああいってってってってってっ 受け身を取らなかったら死んでるところだったよなんか見たところ罠にかかった侵入者を閉じ込める部屋みたいだね出口はなさそうだ早くここから脱出しなくちゃということでふわりチャンネル正面にレ ピンチの時こそ基本に戻るこれが大事今こそふわりは聖剣好きを教えるよまず拳の握り方についてレクチャーさせてくれ握り方で大事なのはこうやって握った時の指の並びがまっすぐになること 素人の聖剣でありがちなのはこう人差し指側から斜めに握ってる拳これだとね攻撃が当たった時人差し指側に力が集中しちゃって自分がね怪我するリスクが高まっちゃうし自分のね拳に込めた力を全部相手にね伝えられないから拳はしっかり握ることあとは親指は引っ掛けて脱臼しないようにこんな感じで しまうこと空手でね拳を鍛えるのに流行ってたね鍛錬方法の一つなんだけど拳を潰すなあね、握った時にこう骨のとか出っ張る部分があるでしょそこの部分を巻きわらとかこうやってつきまくってこうね拳を平らな状態にする。そうすれば相手に当たる面積がこう単純に広くなって。 ダメージも多く与えられるっていうでもねふわりは真実を知ってるんだ巻きワラを実際つきまくって拳鍛えてる人って実は拳の部分が異方に膨らむんだよねつきまくってここの拳の皮膚が破壊と再生を繰り返すとセルフメリケンサックみたいになるんだよ だからさ本当に強い空手家は拳を見せてもららったら分かる拳にね小石ついてっからさて正しい拳の握り方がわかったらいよいよかき下半身なんだけどこうやってこう肩幅の自然体でもきば立ちでもどっちでもよしねここでしっかり押さえておいてほしいポイントがあります。 それは的を絞るっていうこと構えた時にしっかり自分のつく場所の照準を絞る上段相手の顎の部分でもよし中段相手の水月の部分でもどっちでもよしまあどっちかにしてねじゃあ今日はふわり中段をつくねで、まっすぐ拳を持ってきてつく反対の手は しっかり腰の方まで引き手を取ること拳を返すのは最後当たる瞬間だね力の出し方なんだけど相手に当たる瞬間すなわち拳を返した瞬間が100あとは0かな0から100 0から100余分な力は出さないことがポイントそれでは 精神を統一してはいはい聖剣好きほんとまあこんな感じまあふわりの聖剣好きにかかれば遺跡の壁なんてちょちょいのちょいですわ聖剣好きは月の基本中の基本体に動きが染みつくまで繰り返し繰り返し 毎日コツコツ練習していこうね今日の稽古は以上<咳>ふわりは探検を続けるじゃははははははははは